1月20から24日は、1988年のソウル、92年のバルセロナオリンピックの2大会でメダルを獲得した体操界のレジェンド、池谷幸雄の指導のもと、平野陽が体操競技の床に挑戦した。メダルを獲得した直後の池谷は、池谷フィーバーが起こるほどの大人気だったそうで、言うとくけど、ジャニーズよりすごかったと豪語。それを受け、当時まだ生まれていなかった平野が、ジャイマの奥さんは、 その頃出会った人と質問すると、奥さんいないよ、今と言われてしまう。しどろもどろになっていると、続けて池谷から、2回離婚してるっていうな。馬鹿たれ。言うなそ う, う言うことはと指導され、しょっぱなから、すいません、と恐縮しっぱなしだった。体操の基本は、柔軟だといい。座って両足を伸ばした状態で上半身を前に倒す。長座をやってみたものの、座った位置からほとんど前に倒すことができず。 かなり体が硬いことが判明した平野これに池谷は、冗談でしょ。これはやばいなと言いながら、平野の背中にぐいぐい体重をかけて強制的に柔軟。さらに、池谷は女子小学生のうららちゃんにも体重をかけるよう指示。これに平野は、ダメ、うららちゃん。うららちゃん行かないで、と懇願。やっぱり、やっぱり、やっぱりと高い声で連呼し、柔軟終了後は、俺、普段は、 こんなふなっしーみたいな声出ないですよとぐったりしていた。ちなみに、今回平野が挑戦するのは、ロンダートからのバック転。ロンダートとは、側転とよく似ている技だが、最後に足を揃えるという特徴があり、そこが側転との違いだという。平野のバック転について、筋力があるから、すごくいいバックこかしていると太鼓判を押した池谷だが、体操は筋力以外にも、体幹が重要だといい。 トレーニングを行うことに。それは、お腹から順に胸を床につけ、前に進んでいく、通称、うねうねというトレーニングで、平野もなんとかマスター。体の前面を床に打ちつけて前に進むため、股間が痛むと訴えるも、池谷から、まあまあ女子と男子は違うからなとなだめられていた。そして、基礎である側転やロンダートのコツを学び、いよいよ、バック転と組み合わせて挑戦。しかし、ロンダートからの、 バックチューは、やったことがあるけど、バック10はないため、怖い、という平野。地面に手をつかないのが、バックチューで、つくのが、バック10だが、池谷によると、素人でもロンダー後からバックチューはできるけど、バック10は怪我する人が多いとのこと。それほど、平野が挑んだ技は難しいようだ。そんな平野だが、ドンとビーアフレード恐れるなと、自分を鼓舞しながら技に挑戦。 恐怖心から中途半端になってしまい、めちゃめちゃ泣きそうな目になってると池谷に言われてしまう。その後、I can do it, 俺はできると再び自分に言い聞かせ、再度取り組みと、見事に成功。とはいえ、突然飛び出した英語に、テロップで、なぜ英語だからなんで、とツッコミが入っていた。この放送にファンからは、ちょいちょい英語が出てくるのは、勉強してるから、難しい技だったけど、